こんにちは、霊夢ムです。新緑が芽吹き、気温が高くなってきましたね。あれチャンネル間違えたこのチャンネルって生ゴミみたいなところなのに。ということで、映画じゃーよかった、このままだと心臓麻痺で死ぬところだった。そこまでひどかったか控えめに言ってクソでしたね。確かになってからで、あっと思うもエビちゃんです。説明しろ、エリちゃんさんとは一緒にマインプレックスをしてくれるとても優しい人なのだ。全然出番ないけどな。バナナは黙ってな。許してくれセリアす、すいませんでした。 会いたかった軽く2回は死にましたね。お前は人かよ。あっちなみにこの動画は新しく開放したキットを使って遊ぶ会です。今回開放したのはビルダーというキットですね。数秒に1つブロックがもらえるんだよな。これはパンチをたくさんもらったぜ。もうちょいあげようか。ご遠慮させていただきます。そんなことより中央選挙してきましょう。私は寝ておきますね。働けアホ。てかあれ今倒したの倒したんじゃないのかそのはずなんだけどキルエフェクトでなかったんだよね。わからんから有識者いればコメントお願いしますなのぜ。米稼ぎせ本ほんじゃあ顔ボコボコにしてあげましょう。その前に OP だぜ。 ということでケーキ食べていきましょう。これを食べられると赤の人たちはもうリスポーンできなくなります。このケーキ油でギトギトやぞ。気持たれしそうそんなこと言ってる奴は東京湾に沈めて、弾頭兵を倒していくぜ。この鉄振るもどきが厄介だね。あとそろそろボケないと死にそう。安心しろレイム。骨は拾ってやるぜ。私死ぬ前提なのふざけんな。そろそろ限界なので聞きますね。了解です。やばいめっちゃ追われてる。そんなことしったことかー。こいつ最低だそんなことより黄色の敵倒せなかったストレスで髪の毛1000本くらい抜けました。草 何今の動画投稿者舐めてる舐めてねえよ。コメントも終わりしてるよ。ここ YouTube だろ。待って心折れそう。そんなことで落ち込んだりしたけど、私は元気です。お前の容態は誰も聞いてねえよ。待って泣きそう。そんなこと話してたら敵チームの人がいましたね。今更だけどお前の腕はどうなんだ一応マイクラ戦400時間プレイしてるよ。成長ゼロだけどね。さあ、笑える要素あったかカット。 5分間経過しましたカップラーメン7杯は食えるなそれで部の思考だろそんな話してたら敵がいるじゃないかとりあえずじゃマイカ国民に謝ってね少なくとも1000回そんなこと知ったことか知っていきめでりふ敵倒しましたナイス味方味方有能お前は無能は母弁護士に相談しよう終わったそれで測っと綴りを諦めすぎだろ 先ほどから 45.8 秒経過しました。小数点まで言うのかよ。きっしょ。ひどない。てか緑の敵に中央占拠されてたんだが、この燃え上がる怒りはそこの君にぶつけてあげよう。世間ではこれをやつ当たりと言います。よし倒した。私が行くまで地獄で待ってな。お前も地獄行きは確定なんだね。あっと思えびちゃんさんとも。いやそこはなんか面白いこと言ってくれよ。 マジでふざけんなよ中央占拠したので落城した赤の拠点にやってきました先ほどの戦いはさながらレミングラード包囲戦でしたね負けた戦いなんだよそれというわけで装備買いますねこれで鉄フルだねということで黄色が占拠してるビーコンをもらってきますねもらってきました安定の全カットだぜ全下それ警察の世話になったやつしかいわねえだろエビちゃんさんが緑陣地に攻め込むようなのでついてきましたツルハシ持ってきてないけど大丈夫か案外なんとかなるでしょここは俺に任せろー私はケーキ壊しますねケーキを壊して味方に貢献 鍋ケキ壊せなかった。あすいません。死にました。何ややけんだよ。あ、資材もらっていきますね。お前落ち着いてるだろ。軽くパニック状態ですけど、ここでブロックを置いていくーボコボコに殴られてて笑う。あとはの隣山となれー敵の足音しないし、巻いたんじゃないのか、マジせやでやった ー, せー。これで世界は平和になったということで、リスポーンしてきた。えビちゃんさんに資材でも渡しておきますか？ここだけはいいことしてると思う。残り時間も含めてマジでここだけなんか、気の剣持っててくさ返しときました。ツルハシ買ったので中央の敵でも倒そうかと思ってきたのですが、お盆本くらいしか見つかりませんでした。そんなことは？ せず右のビーコン占拠してきましょうかこのマップのビーコンは斜線通りまくりのイメージだななんかビーコンの光出てなくてさバグなんだろなんか矢が飛んできてヤバいっすねこんなこと言う大人にはなりたくないねそこまで言う今度は黄色の敵を殲滅するらしいのでエビちゃんさんについてきました今度は味方もいますいや飛んんできすぎだろふざけんな緑は最後に倒してあげましょう急いで走れ というわけでダイブしていくー皆さんこれが日本で一番協調性がないプレイヤーです不明よすぎんちなみに先ほどおれてた羊はポリーという t n t ですエメラルド8個で買えるなそんなこと話してたらケーキ壊わせましたねあとは残党兵を倒すだけです字幕字幕余談ですがこういう無双系の試合ってなかなか取れないんですよねその理由として味方と連携取れないってのがありますなので少しの間フレンドさんを募集しますディスコードやってる方を優先的に許可させていただきますコメント書いていただけたらすぐ反応すると思いますのでほんじゃカットやっと追いつきました1時間くらい追いかけてましたねそう思うなら 感覚狂ってるよ誰が石油王だそれはお前の願望だろボケ野郎先ほどからの暴言の嵐に涙が止まっじゃあなくそやろおっとつい口が滑りましたねついでちゃうレベルではなかったよということでやってきました緑陣地何がということでなのかそれ言ったらゆっくり実況は終わりでしょとりあえず上から攻めることにしますそれを読まれて緑の敵も待機してるな安直な思考すぎないしたことかーお前ゴミすぎない俺に任せろー落とされたー 今の何おい答えろやてか味方は全滅してるぞマジかよ逃げないといやちょっと待てよ急に流れ変わったな今逃げたら確実に死ぬ今戦ったら少しだけ勝率が上がる私は戦うぞ。無理でしたし さあということでね誰かさんのせいで口のお守りがなくなってしまったので資材集めしましょう 100% 霊夢レムのせいだと思うんですけどこの間にライブ配信の途中に充電器壊れたっていう話でもしますか話のチョイスおかしくない話すことがないのでカットとでも思ったか割とマジでムカつくから死んでほしいよねひどないカット現在味方と共に攻撃中皆のものレニングラードを思い出せ負けた戦いっつってんだろ耳引きちぎるよ怖い喋ることないので黙りますね というわけでいかがでしたかパート6よろしければコメントお願いしますなのぜそれでは、ご視聴ありがとうございました。